今日のご飯はうなぎのひつまぶし風ご飯と野菜スープキムチにそばけですそれではいただきたいと思いますこれおししいいのかなうん。っ 南の近さには関東風と関西風がありますけども関西は蒸しとかで行くんですよね そ, らそらになってておいしいし関西はそのまま焼いてパリッとした食感が残ってめちゃくちゃおいしいですね。 まあ、最近お値段は高いですもんね。小さいやつでもこんな値段、千六百円とか千七百円になりますから。 って、でも卵からじゃなくてまだ小さい子供を捕まえて育てるからもう数には限りがありますからね。 しかし、ライフがあれば、必ずしたを見ますし。 シンズの川で、なり捕まえようと、罠をしとるということがあったんですけど、取れなかったですね。 にもあるようにうなぎは昔から飛び出してたようですね昔は。 そう。 このなぎ、やわらかい。 昔、小コさん専門のうなぎ屋で食べたことあるんですけども、めちゃくちゃ美味しかったですね。 ですよね。 Thank、you 今は牛、ね、丼チェンジャーズでもう、うまそうをますけど、始めでまあ、なんとか美味しいんですよね。平気なもんでしょうけど。 まあ嬉しいのはあの天山市をちゃんと書い回せるのがいいですよね。昔なんてどうでそうしたもんか分かっちゃもんじゃないですけど、今はちゃんとね日本の日本の像とかそこまで描いてますから。 は大いだったでしうもう食べる時間が普通で下がらなくて完食できないもんだからいつまでたってもねえ給食とにらみっこしてますよ。 今はなんでも大丈夫ですからね あ分かった、うん、それではごちそうさまでした